でで壁当てしてしますす太郎ですはいということであのー、今回はねこっちの眉毛を半分全部剃ってしまいここの眉毛だけちょっとかき足してますはいということで今はねほぼほぼ何も顔にしていない状態なんですけれどもまあ、あのー、普段のスキンケアをした状態でそれ以外コンシーラーとかファンデーションとか塗ってる状態ではないんですけれども最近あのー、ちょくちょくメイク動画を上げてると思うんですけど今回ねあのー、リキッドのコンシーラーというものを買ったので リキッドのコンシーラーをこっちの半分。で、あの、スティックのコンシーラーをこっちの半分でやって、そのニキビ跡とかは、どっちの方が使いやすいのってことで、今日はね、検証していきたいと思います。で、こっちのスティックの方のやつは、まあ、あの、近くのファミマに売ってた、<笑>ファミマでちょっとパパって買ったやつで、こっちがなんか最近アマゾンのおすすめのレビューかなんかで1位かなんかだったやつに、だったやつを買いました。はい。ということで、早速ね、やっていきたいと。 思います。まあ、レッド生地を見ると、リキッドタイプとかは、熊とか敏感な部分に使うのがいいみたいな。で、リキッドタイプを使うときは、小指とかでポンポン撫でるように使いましょうみたいな。で、こういうスティックタイプとかは、ニキビとか、シミ隠しにぴったりですよ、みたいな。まあ、硬いニキビとか、なんか、隠れにくいシミとかにゴシゴシ塗ることができるので、凹凸とかを隠してくれるみたいな感じになっております。ということでは、ね、早速やっていきたいと思います。太郎あげあげ いつも通り下地を塗っていきますはいコロナのせいでやっぱ外に出れないことが多いんでそのマスクが原因とかでニキビできる人が多くなってるみたいなのでしっかうちに、ね、そちらの動画もあげたいと思います結構ね下地なんでピャピャって塗っちゃってくださいそしたらやっと出番がまいりました こっち側、ちょっとここにニキビができちゃったんですけどここはちょっと前からかになってた部分こっち側をリキッドこっち側をこれを使ってやっていきたいと思いますこういうおっきいニキビとかを上からちょっとちょんちょんちょんちょんとまあちょっと多めにねあまりに大きいとちょっと隠しきれなくなっちゃうんでちょっと多めにいや隠しきれないでかすぎてね<笑>あなんか凹凸とかのないこういう部分だったらこう隠せるんですけど 色っていうよりはそのぼっこりっていう腫れ上がってる感じがここなんですけど結構塗ったけど無理だなこれちょっと無理みたいです無理みたいです、うん、クマとかは秒で隠せるピョンってやっぱ大きすぎると無理だね大きすぎると無理だねっていう感じですねさて新しく加入したリキッドタイプのゴンシーラーですちょこの辺に見えるかなちょっとこの辺に赤い部分があるんでこれをちょっとやっていきます チョンチョンって塗ってああこういう感じかなるほど思ったよりすごいなわかりますかめちゃくちゃ色が俺の肌の色に合ってなさすぎてすごいほらわかるこっからこことここの色が全然違う部分的なニキビとかだったらスティックの硬いやつでいいと思うんですけど結構広めにシミとかがある場合だったら全然その リ, リキッドの方液体の方が 隠せやすいいと思います、うん、すごい馴染みやすいつき火自体は分かりにくくなったったなりましたね、うん、はいでこっからやっていきます、うん、上からね多分ファンデとか重ねるときに、うん、でもなんかね最近その以前やったメンズメイクで「男でメイクやってるのキモとか言われたんですけど「いや男もやる男も今後はやっていくもんだよ」っていう。 やっっってててるる男の方がいいいんんじゃないって思ってるんですよ、僕はまあ、女の人が化粧するっていう世の中なんで男もねメイクに対する知識とか持ってた方がまあ、女の人と接しやすいっていうか近づきやすいじゃないですかそういうもんだと思いますよそういうね意外と小さいところが後々のモテに繋がったりするんじゃないかなって思いますなんか夏とかだとオレンジメイクっていうのが流行ってるんでしょう分かんないよ なんでちょっと今回はオレンジメイクをしてみようかな目の上に二重幅の部分だけにオレンジを入れるみたいなやばくねポケモンオレンジ系のシャドウを入れると一重がきつくなるっていうか目がきついイメージになるの気のせい気のせいか じゃあ涙袋のところにもオレンジ入れとこう入れすぎたやっぱ入れすぎてるすごいすごい黒がすごいそしたらまあ鼻にシャドウを入れていきます君は人はそれもない奇跡やと あーなんかやっぱ最近男のメンズメイクとか見てるんですけど眉毛がねすごいキリッとしてるイメージがあるメンズメイクをしている方々はレンジ感が足りないのでもうちょい足しますこんな感じかなはいまあ特にはいこっちリキッドこっちが あの、あれなんだっけスティックちっちゃいニキビみたいなできてるんだけど、まあ、色自体は隠せるちょっと凹凸みたいなのは隠せないんだけどここもここも凹凸は隠せないんだけど、まあ、色自体は隠せてるのかなって思います、まあ、なんかメンヘラメイクみたいになったんですけどはいどうですかはいこんな感じで別にね二重とかにしなくてもアイラインとか引くことで男も目を大きく見せたりできるので やってみてみいえー、まあ使い勝手は実際僕みたいな結構大手が大きい方はやっぱスティックの方がいいのかなって思いますコンシーラーに関してははいまあね実際こう自分でね使ってみて合うやつを選んでみるの方がいいと思うのでそうやってやってみたらいかがでしょうかって感じですね見えるかなオレンジタロはいだ郎でしたまた次の動画でお会いしましょうポイポイ 僕の楽しみは